それではあの今日の授業に入りたいと思います。で今日は前回はあのまあ累積分とそれから重積分の基本的な性質をほとんど説明をしたんですけれども、その重積分の基本的な性質で一つそのの残っている説明が残った性質がありますので、まずそこから説明したいと思います。教科書ですと百八十二ページ。 えー、定理 5.10 の括弧2を開いてください。 定理 5.10 の括弧2なんですけれどもここでは積分領域 D というのがありましてこれが2つの部分領域部分集合ですね D1 と D2 の和集合で表されていてかつ D1 と D2 はそれぞれジョルダン加速 で, でこの D1 と D2 の共通部分が内転を含まないような集合とします。 でこの最後の内定を含まないという条件があの、まあ、直感的にはあまりピンとこない人もいるかもしれませんが、えー、とちょっと内定を含むような例を例えば書いてみますと、えー、例えばこれを D1 これを D2 というようなこう重なりがあるような重なりですねこの、えー、と境界以外の重なりがあるような集合ですとこういう場合はこの 内転を含むわけですねですのでこういうことが起こってはまずいので D1 と D2 は例えばこういう形でであの境界のみを共有するようなそうい う, こう分け方をした集合というふうにします。こ れ, でこれ両方合わせて D なわけですね。でそれからあと Fxy というのを D 上で定義された関数とします。 このとき、Fxy が D で、D というのはこの全体ですね、この全体でリーマン積分可能ならば、 D で D 全体でリーマン積分可能ならばその F はこの分かれた部分集合ですねこの分けられた部分集合 D1D2 のそれぞれでも置いても積分可能です。 さらにその積分の値がどうなるかという と, えとこの fxy の d におけるその積分の値というのが実はその d1 と d2 に分けてこう積分した重積分の値の和と等しくなるというのがこの。 この定理の性質、主張です。ですので、右辺の方は、fxy をその d1 で積分した値と同じく d2 で積分した値の和に等しくなるということです。 でこの性質は一見単純そうに見えますけれどももちろん単純かと思います見てすぐ分かると思いますが結構いろんなところで使うわけですね。で今日の小テストで累似積分を皆さんにやってもらいましたけれどもそこでもこのようにこの定理のように集合を分けて区間を分けて積分した問題の例があったかと思います。 一応、それはちゃんと D がこの積分領域 D がしかるべき条件を満たしていてかつ F が D で積分可能であればそういうことができるということが保証されていますので一応確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。一応、これが前回の授業の最後に説明しようと思っていた箇所です。よろししいでしょうか それでは今日のメイントピックは、これからやります、重積分の変数変換の話です。教科書ですと、197ページのセクション 5.8 からですので、必要な人は開いてください。 まずここではどういうことをやるのかどういう話をするのかというのをまず最初にちょっと説明したいと思います。でそのためにその積分領域の変数変換の例題をちょっと書きます。 まずこの a という集合を考えるんですけれども xy 平面上の点で x2 乗プラス y2 乗が1以下になるようを満たすようなその点 xy の点全体を考えます。これで見てみると多分ほとんどの人はこの集合 a が何を指すか あの分かりますかね、えー、ピンとこない人いますか大丈夫ですかねこのぐらい大丈夫ですよねはい。えー、っと。まあ字で書きますとその原点を中心として半径1の円周とその内部なわけです。で、まあここでその 定義されたその積分可能な積分 Fxy の積分を考えようというわけですね。で、えーとまあ、この重積分を実際にその類似積分でやろうと思った場合には、その前回の授業で話をしましたように、そのまあ、縦線形集合というのを考えるわけです。それはあの、X、について の縦線形集合だったり Y についての縦線形集合だったりこうするわけですけれども例えばこの A をですねこう Y についての縦線形集合と見ましょう。 Y についての縦線形集合と見るというのはどういうことだったかというと、X についてはある数値の範囲でこう表すわけです。この場合ですと、X が取り得る範囲は、これ多分皆さん図を見てすぐ分かると思いますが、マイナス1から1までの範囲なわけですね。で このマイナス1から1までのそれぞれの x の値に対してこの a の境界領域ですね領域を示すこの y の区間を表すっていうのが y についての縦線形集合の表し方です。で実際に具体的にそれをどうやって表すかって言いますと例えば x がここにあったとしましょう。x がここにあったとすると y の区間はこの えっ、ー、と円内のこの下の部分からこの上の部分は で, ですね。で、えー、それ、この、まあ、今点で書いたこの二つの点の y の値をこう、あの実際に計算しますと、まあ、下の方は、あ、これはこのえっと x 二乗プラス y 二乗イコール一っていうこの等式からその計算できるんですけれども、下の方は一マイナス x、マイナスルート一マイナス x 二乗。そから上の方は、 ルートの1マイナス x2 乗というふうにこう書くことができまして、そうすると y の範囲はこの範囲ですね。というふうにこう表すことで、実際にこの a における重積分をまあ類似積分の形でこう解くことができると。実際にそれを書きますと、 書いてみましょう。と累積分は、x に関してはマイナス1から1まで積分すると。で、y に関しては、マイナスルートの1マイナス x 二乗から。 プラスのルートマイナス 1, 1マイナス X2 乗まで。ですので、この範囲でまず Y で積分して、それをさらにマイナス1から1の範囲まで X で積分するという形でこう積分できるわけですで。で、今度はですね、 今考えている積分領域っていうのが単位円とその内部ですので皆さんその極座標っていうのはある程度知っているという仮定て話を進めますけれども今度はその極座標でこの同じ領域でこの FXI を積分しようということを考えますそうしますとまず この時ですねこの積分領域 A をその極座標で表すとどうなるかっていうのをちょっと考えましょうそうしますとこの極座標の変換はどう表してたかといいますとえ えー、X を Rcosθ とそれから Y を Rsθ というふうに表しましたがじゃあ実際にその R と θ というのはどのようにとっていたかというのを、えー、ともう一度復習しますと原点を中心として半径 R の円を書きましてで、まあ、ここは xy だと。 だと、します と,、えー、と X 軸から半時計回りにこの直線に向かって、あ線分に向かって測った角度をタとしてで、この半径の長さを r として、まあ、こうすることで、あのまあ、この xy にこういう r とシータを対応させることで、まあ、こういう対応が取れるということは、あ, のまあ、ある程度やっていると思います。で、このときに、その、 積分領域ですね積分領域をそのこの r と θ で表すとどうなるかといいますとこれを d というふうに表しますけれどもこれは r と θ の, その値の組みでで これちょうど単位円とその内部ですからまずこの R に関しては0から1までの範囲を取ればいいわけですね。でそれから角度の θ に関してはこれ原点の周りにこうまあ1回転させますので。 ちょうど0から 2π の間で 8θ の値がこう動くというふうにすればいいわけです。で でこのときに、この領域、積分領域 D で、この fxy を変数変換したものを積分することになりますけれども、その積分がどのように表せれるかといいますと、 まず外側には R で積分することにします。この場合は R が0から1の間で積分することにしまして、その中で θ を0から 2π まで積分することにします。で、この F の x と y というのはそれぞれこのように、x は rcosθ、y は rsθ と代入して変数変換を行います。 でえー、っと先ほどの xy の積分のあとにはこれ DX、dxdy という記号がつきましたが、今回はその、まあ、この積分を行う単位として、変動の微小量として、dr と dθ というのをつけるんですけれども、実はその前にある量をこうかける必要が生じる場合があります。 この箱でで書いた部分ですねでこの変数変換の際にそのある量をかける必要が生じることがあるというのがまずポイントですね。 でこれはそのまあ一般にこのかける量というのはその変数変換のこう仕方によってこう変わってきます。ある変数変換の種類ではこれはいつも定数である場合もありますしそれからまた別なあの変数変換の場合ではそのまあ R とか θ とかここに積分に出てくる変数の関数だったりすることがあります。で、まあ、ちょっと答えから言いますと えー、とこの形ですね、極座標の変換の場合には、あのここの四角に入るのは何かっていうと、R なんですね。で、えー、とじゃあそれが、あのー、どうしてまあこれをかけるかと、必要があるのかと。あるいはその、まあ、変数変換の仕方というのは、この今の極座標のほかにもたくさん考え得るわけですけれども、その与えられた変数変換に対して、その類似積分、あはい。 ああ、ごめんなさい、そうですね、失礼しました。えー、っと、ここはでしたですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、でしたですね、失礼しました。で、その変数変換に応じて、その。この、ですね、このかけたりする量。を、まあ、どのように、こう、決めればよいか、といったことを。えー、っと、今日は、やります。で、その変数変換を伴う場合の、その重積分を、まあ、計算できるようにすると。 いうのがあののが、まあ、今日の授業の目標ですで、まあ、その変数変換がそもそもなぜ必要かという疑問を持つ人もいるかもしれませんけれども、まあ、多分皆さんこれからその、まあ、積分の問題もいろいろ解いていくと思いますがその際にその変数変換を行った方がその積分の計算がより単純に行える場合というのがちょくちょく出てきます。例、えー、例えばこの例ですとその 例えば、xy の変数で類似積分をしたときに、その y の積分範囲が、こう、平方根などが入ったりして、ちょっと複雑です。実際にこれを代入して計算するのもかなり手間がかかったりすることがあります。ところが、これを、その極座標で、あの、積分しますと、積分の範囲が、その r についても θ についても、この定数なわけ で, ですね。定数ってことは、積分領域が、長方形で積分できるということになって、その積分の手間が、こう、 あの省かれたりするそういう利点もありますのでまあいろいろな問題に対応するためにはこの変数変換を伴う重積分もあと、まあ、非常に重要な道具の一つとして使われています。えということで。 えー、と本来はここですと1変数の積分で の, その変数変換の復習というセクションが あ, のあるんですけれどもちょっとそれをやってるとあのかなり分量が 多くて収まりきらなそうなので、じゃあとりあえずあの直接その2変数の話からあの入っていきたいと思います。あの、もちろん、あの1変数のあの変数変換の場合の、そのあ積分における変数変換っていうのも本来はあの春学期の微積分で扱われた内容で一応その復習という位置づけですので、あらまあ、あの皆さん一度は通ったことがある道だと思います。 でそれはあのまた必要に応じてちょっと説明したいと思いますがとりあえず今日はその2変数の場合から話をいきなりですが入りたいと思います。 センスの場合の話は一応省略するとだけで書しておきましょう。 一応この内容は講義ノートの方には書いておきましたので必要な人はあのでアップロードされたら見てください。 でえー、と2変数の場合の話です。えー、とまずあの変数変換をですね、次のように。 与えますえとこれを大文字のファイと書きますけれどもまず X をファイの UV と。 それから Y をの UV と書きまで、これはちょうど先ほどの例題では、極座標ですね、U と V が先ほどの極座標の場合では R と θ で表されたものだと、そういうものを一般化したものだと思ってください。で 積分領域に関してはもともと与えられたその積分はその xy 平面上で a という a という領域が与えられたものとしましょうそれに対してこの変数変換後の 積分領域というのは変数が U と V ですので UV 平面というのを考えます。でそこでまあ D というそ の, 変あの領域に移るとします。えー、ともしくはその言い換えますとそのまあ逆でもいいんですけれどもこの UV 平面の D という領域が XY 平面では A という領域に移るという言い方でもいいです。で大事なことはこの A と D の領域のすべての点が1対1に対応するということです。ですのであの行ったり戻ったりしてきてもその例えば D のある点からこの変数変換で A のある点に移ってで今度は逆変換で戻ってきても元の点に必ず戻ってくると。そういうい対応が あの保証されているということを仮定しておきます。これ大事ですので注意してください。まあ一対一に対応すると。というのが大事です。で、まあそこのこういったその領域で、まあ重積分をまあ考えましょうと。いう話なんですけれども。 えー、とまあその積分、xi 平面上のまあ a という領域で、その fxi をまあ積分しましょうと。で、それに対して、この同じことを、今度はその変数変換を行った、UV 平面上の積分領域 d で考えましょうというわけです。で、当然、その、今度変数は、この x2 がファイの UV という。 変数が入って、y あ、あ 関, 関数ですね。それから、y にはこの ψ の uv という関数が入りますので、この f, f っていうのが uv の、u と v の関数として表されることになります。で、du、dv なんですけれども、ここに何かこうかけるということになります。 ここま で, で, しょうかで、えー、と先ほどのそのまあこの3枚目の黒板で出しました例を一応当てはめてみますと。 えー、っとこの例ですねこの例です と, ちょっともう一回書きますけれども A はまあ XY 平面上でまあ X2 乗プラス Y2 乗がまあ1以下を満たす、えー、XY 点全体ですね。 でまあ、それに対してもう一回書きますけれどもえと D がどうなるかというとあそっかこっちに書きましょうかえーと D は RθRθ Rθ 平面という言い方はあまりしないですけれどもその Rθ を変数とするその平面上で まあ、R が0から1の範囲、それから θ、えー、が0から 2π の範囲を取ります。で、まあ、一応、そうですね、形式的に今、この出しました記号に従って、その一応この例題を埋めていきますと、このファイとして、x イコール。 rcosθ ですね。それから y イコール rsθ。という変数変換が与えられているというわけです。でさらに、この集合ですね、この積分領域の a と d をもう一回書いてみますと、これはあの積分領域 A を書いた図なんですけれども、まあ、こちらが A になると。えー、と XY 平面上で原点を中心に持ち、半径が1の円周とその内部ですね。で、それに対して D の方は、まあ、R を横軸、θ を左軸にとりますと、えー、とこれ皆さん書けますかね。まあ多分皆さん大丈夫だと思いますが、まあ、R が0から1、それから θ が0から 2π の範囲の。 長方形として表されますでとあの、もう一回その重積分のが何をやっているかっていうことに振り返って考えてみますとその、例えば XI 平面上ですと、この領域ですね、この A 上で、 こう関数 fxy というのを考えるわけですね Fxy というのは具体的にはその z 方向の量ですからそうすると皆さんの前に突き出た方ですね z 軸っていうのはこういうこの黒板にちょうど垂直な軸なわけですでその fxy の値っていうのはこの黒板の上か下かにこうもにゃもにゃこと存在するような局面だったりあったりするかもしれません 重積分というのはその体積を求めるわけですからちょうどそのこの丸い形でこうスパッと切ったような豆腐ですねまたあの豆腐の話はいくらでしますけれどもこういう豆腐の体積を作ると思うわけですおっ、えー、じゃあちょっとここであのチャイムが鳴りましたのでじゃあいっ、えー、ちょっとこの辺からまたあの次の時間に再開したいと思いますじゃあここで一旦休憩にします